団体さんをお呼びしたいと思います武将兵の皆さんですよろしくお願いしますはい、ご紹介いただきました武将兵と申します2巡目トップバッターということでこの次の演舞に皆さん各チームにパワーを届けられるようにそしてまた今日見に来てくださってるお客様に 元気と勇気と希望をと私たちは普段いろいろな方々にお世話になって活動しておりますがやっぱりこのコロナという時期に活動がなかなかできないような時期でも練習、ね、会場を提供して く, れくださったりさまざまな方々からの支援を受けて。 今、こうやってて活動できております。こういった感謝の気持ちを込め、そしていつも私たち大塚町町 内, 町内の方々、そして六川区のコミュニティセンターの方々からとてもよくしていただき、こうやって今、活動させていただいております。今後も精一杯活動していきます。 お線の方、お手拍子の方よろしくお願いします。 you、yeah. you、uh -huh.